こんにちは。テーブルの分解、問い合わせ結果の保存について説明します。テーブル分解というのは、ある一つのテーブルを二つに分解することです。そして、分解してできたテーブルをデータベースの中に保存するという流れになります。ですので、テーブル分解、問い合わせ結果の保存の 両方を一度に説明したいと思います。こうしたテーブルの分解というのはとても役に立つものですが、何の役に立つかについては、この授業、次回以降の機会を捉えて説明することにして、今回の授業ではテーブルの分解の方法について説明したいと思います。 テーブルの分解は SQL を用いて簡単に行うことができます。注意点が一つありますので、そのことについても説明したいと思います。では、このようなテーブルの分解を考えたいと思います。あるテーブルがあります。A. カレーライス 400B. うどん 250C. カレーライス400です。これは 朝ごはん、朝食に A はカレーライスを食べた B はうどんを食べた C はカレーライスを食べたという情報とカレーライスは400円でうどんは250円であるという情報を蓄えていると思うことができますこのテーブルは2つに分解することができますまず1つ目のテーブルは朝食、誰が何を食べたかと いう情報を担うテーブルです。A がカレーライスを食べた。B はうどんを食べた。C はカレーライスを食べた。というものです。もう一つは、それぞれの値段についての情報を担うテーブルです。カレーライスは400円。うどんは250円です。そして、ここで、この分解前のテーブルでは3行あった。カレーライス400、うどん250、 カレーライス400と3行あったんですが、分解後2行に減っているのは正しい分解のやり方です。このことについては後で補足したいと思いますが、物の値段は一つに決まっていますので、元々のテーブルにカレーライス400という行が2個あったからといって、分解後も2行残り続けるわけではないと。 えー、いうふうに思っていてほしいと思います。ではもう一度、元々のテーブルの行数3行が分解した後、3行であったり、3行より減る場合がある、行数が減る場合があるということについて、もう一度お伝えしたいと思います。テーブル分解では、重複行を除去すると、 えー、いうことになっています。従いまして、分解の結果が、カレーライス400、うどん250、カレーライス400のように、重複業を持つということはありえません。えー、こういうのはありえなくて、分解後は、ここに書いたように、カレーライス400、うどん250、えー、というように、2行になるということです。分解により、 実は、重複業除去が行われているということに気をつけながら、この分解のやり方を、SQL のコマンドで書いていきたいと思います。この時に、問い合わせの結果から新しいテーブルを一つ作らないといけないということに気をつけましょう。Microsoft Access の Int というキーワードは、 問い合わせの結果から新しいテーブルを一つ作るというものです。書き方としては、セレクトディスティンクト朝食看板・値段、イントゥー朝食メニュー、フロム朝食と値段というように書きますと、問い合わせの結果から新しいテーブル、朝食メニューというのが作られます。では確認してください。元々のテーブル、A カレーライス400、B うどん250、 C カレーライス400で、朝食と値段、朝食と値段で遮影します。この2つの属性だけ取り出すというわけです。そして、ここにディスティンクトと書いていますので、重複業除去が行われます。カレーライス400、カレーライス400は先ほどから説明している通り、重複業になってしまいますので、1業に減ります。そして、 into 朝食メニューというふうに、マイクロソフトアクセスの機能を使って、新しいテーブルを作るというように書かれていますので、新しいテーブル、朝食メニューが作られるというわけです。これを踏まえて、テーブルの分割を説明してみたいと思います。一つのテーブルを二つに分解するというときに、二つの SQL を実行するということになります。 先ほども説明した通り、into というのは問い合わせの結果から一つのテーブルを作るというものです。分解は一つのテーブルを二つに分解するものですから、出来上がるテーブルは2個あります。ですので、それぞれのテーブルを作るための SQL を実行していくということになります。ここではテーブル、朝食と値段を二つのテーブル、 各自の朝食、朝食メニューという名前の2つのテーブルに分解するとします。そこで、into 各自の朝食、into 朝食メニューというように書きまして、2つのテーブルを作っていくわけです。以上、テーブルの分解は2つの SQL を使うということ、そして、 分解においては、重複業除去を行うということを説明しました。ちょっとだけ補足しておきます。重複業除去ができるかどうかは、ごめんなさい。えっと、もう少し正確に言います。もし、ディスティンクトを書かなかったとすると、産業産業というようになって、ディスティンクトを書いて、 三行二行となります。えー、ひょっとすると、こちらのディスティンクトはいらないんじゃないかと思った人もいるかもしれませんが、十九行ができるかどうかは、実際にテーブルを分解してみないとわからないということになりますので、実際にテーブルを分解するときには、必ずディスティンクトをつけるという習慣にしておけば安全です。えー、そのため、 一見意味がないように見えても必ず Distinct をつけてテーブルの分解を行うというようになっています。以上、えー、テーブルの分解を SQL で行う方法について説明しました。どうもありがとうございます。